秦野市から参りました、エンブレンと申します、えー。お天気にも恵まれました、このイサホイ踊り。えー、元気に楽しく踊ってまいりたいと思います。 三軒の懐に舞う我らがエンブレン進化周到剣心羅漫笑顔お届けと舞い踊る は花咲くエンブレン「花は満開、超甘い」君と「響く笛の目に遭う花咲く笑顔」 ごめん I got to go, so many. She told m so I'm going to go.